えー、どうも、サムライズです。以前、はい、ザンプロさんとコラボさせていただきまして、はいはいえー、この二人負けて帰ってきまして。すみませんはい、というわけで、まあ、その時にですね、あのー、切ってみたプロジェクトのチャンツルさんからあの罰ゲームの提案をいただきまして、はいはい、それはですね、10秒で40手の高速縦を作ろうということ、まあ今回、謹んでそれをやらせていただこうと思っております。まあ、というわけで、今回は3人の体制で、はいまあ、10秒で40手という。 を作ろうと思います、はい、ちょっっと待ってください、はいはい、んすかいや10秒で40点っていうことを頂 い, いたんですけど、はい、1回やったじゃないですか高速縦 を, を2人で50点をああ10秒で50っていうのに、はい、挑戦しましたねでまあ結果失敗したんですよね<笑>はい、はい、てな感じでねちょっと、まあ、10秒で40点っていうのを頂 い, いたんですけどそれのリベンジも含めて10秒で3人で50点に挑戦したいなという る<笑>人やってるからさ、10秒で50って3人で やばいと思うそうだよね2人で50の方がまだなんか自分の役割分かるで、うん、3人になると紅茶つきそうだな気するなだってさ、うん、移動する時間もカウントされちゃうわけでしょそうですだから1秒1秒全員がちゃんと動かないと多分成り立たなくある程度だけとしてあの見れるものには ししたいう、ね、みんなでで真っっ向こしてここで勝ちゃ、ね、前回やったルールとしては1人のアクションで一定なので例えば3人で例えばさっき V センターが言ってた3人でバーンって勝ち合ったらそれは3っていってカウントするみたいな数え方を展開してますあーとりあえずじゃあつけてみまんですかそうだ、ね、でそれでどのくらいいっですかね分かっ た, かどうした分かった分かった今ので ただうちをそっちにはじかれてこれもこっちに行ってはじかれてこれでもううんうん最初とかそれで今のだけで言ってもこれで2でしょ2 2, 2 4 4 ああああパンパンで今45668だゃんあ八いや弾かれる V さんは2点にカウントできないだろうあそうだじゃあ V さんもうこれを受け止めるまでは2点でいいんだけど、うん、これは違うでしょっていう話<笑>じゃあそこは3になっちゃうのかそう23なのかそ う, そうということですとりあえずはつけてから数えてみようかそうだね<笑> シリーン付きとかしちゃおとしかな<笑>いいよ。そういう手ッシュッシュッいュッシュッシュッシュッこュッシかれ て, あってュッシュッシュッシュッシュッシュッシ ュ, ッシュッいシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシどうシュいやでもちゃんとしッ技ですからこれシュッシュッシ いや、だな、10秒しかないかもな、ね、これ。 俺さねそのねーー<笑><バ><笑>ーー<笑><笑>いてね<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>いいねい俺がパいねいいねいい点いな？ねいいねいいね<笑>いいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいね に避けててもらっハジのキー。そういやそうです こっちも同じ色で、はじき、はじき、シャリンとか、うんうんうん、これだけでも8、かすごいえーえー、<笑>でもこれさ、2人やってるからさ、16じゃね、<笑>計算、<笑>計算決算<笑>パシン、パシン、バシャ。 ここまでうんいいのか<笑>俺らこれで<笑><笑>ザキさんがいけるようならこの団体で本気でちょっとう ん, うん、うん、じゃあタイお願いしてもよろしくオッケーやでよろしくケーやでよろし く, よろしくではいきます321 スタートはいあー い, やーいやー10秒経ったはい、ちましッ32年くらいだったな。<笑> じゃない で, すか、はい、で残り50点まであと14点なので、はい、単純ざっくり計算1人あと5点ずつ入れられれば50足せずる。五回剣をあじゃあ先行ってみる逆にそうねあと14点を作る、はい、全体を見れたら結構あるたもんね、うん、なるほど試しに、うん、俺はこうやって割って入ったら2人がグって両方やせばちーとか。 ああいいいいちょっと稼ごういいいい逆に言ったらそれを俺らもう空振りっていう手で、うん、シューンシャリーい<笑>ああうこうにいるう。 7 7 2, 戦止めたら2人ともそれに弾き落として<笑>はいはいはじ<笑>き俺だけ切って V チョンに置け よ, よあー7で俺ここから来るから6544であと4です<笑><笑>からいいだろ<笑><笑>あと簡単でで、何か来るものをああいてこの間の名人さんで学んだあ バツンバツンまあ最悪この間の名人さんの感じだったらバツンバツンですよ<笑><笑> 17 <笑><おー>、18、10、20、21、22、23、24、25、十6 27、28、29、30、31、30、33、34、35、36、37、38、30、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、ジャスト。 50いったんでただあのガチンが気持ちいいからってガチンであのいつも通りちょっとあったらうダメなんですよ。う ご<ス>めん、ご<笑>いけるぞ十二秒九三。いけるぞ。12秒93ーいけるぞー。いけるぞー<ス>いける。いけるぞ<ス><ス><ス>。いけるぞ。あれからどこをどう消すっていくか<笑>え。今の本域っすか。あ<笑>、俺は六割です。だくさん本域か、六六十が。多分早いからさ、やってる風には見えちゃうから。<ス>はい。だから。 あの、雑談はそれを見てなんかな適当にいらしてくれた<笑>い や, いや、今の段階でもう適当にいらしてる<笑><笑><笑><笑><笑><笑>その上で間に合ってる<笑>限界チャレンジ<笑><笑>あとはもう手入れて縮めていくださいやるとやるほど多分クオリティが落ちていくからもう最初の段階で決められたらね一番ベストすよ、うん、疲れが溜まってきちゃうから今の時点ですね12秒ちょいでやるんだから<笑>あとで2秒でしょ縮めるのよ<笑><笑> どう い や, くせや<笑>どう、どう時間的には、ね、ななだいいいいけなないけるかめっっううは、ん<笑><笑>たどり全然 <笑><笑><笑>やっぱあ脱力って大事だねそう考えるとだって通常の盾より速くなったってもう俺れなったら完全に抜けてるから<笑>うこれが脱力ってことなんだよねた ん, ね<笑><笑>誰やん<笑><笑>これが脱力ってことなんだよ<笑><笑><笑><笑><笑><う><笑> 多いいいか、面白すぎる、ね、<笑>みんななテンションンとうこそれ、ね、<笑><笑>やってやるよ<笑> <笑>どう<咳>これかす多 い, <笑><笑><ご>い。っ<笑><笑><笑> やこわ うん、10秒06あっ くさんの目が泳いでるのが分かんない。いや、多分今のは<笑> 行きますか。<笑> だけちょっとじゃあ俺1人予外なの私よっからずに。 <笑><笑>もうんがもうそうでいいよって言ってるから<笑>逆にさっきさそういうねのがさ好きじゃん何かホンにヤバくなんかーーった時に発揮するのキの力がかじバのザキ力がそうザキからや<笑>り<笑><笑>ましょう頑張ろう ザキさんだきさん見つけましたあの最後 V 先輩を「おいおいで」でラスト一発にためがありますああそれがいやもう全部どうできないダんダンってやっちゃえばもう切れると思う頑張ってどう3連発だ、うん、<笑>全然それでいいじゃん見て V 先輩がもう声がおすぎみたいになってるからもうダメですいつでもどうぞおいお い, おい ただいまのタイム9秒 7! <笑><笑> 違違うち違ゃんとれ、ねねはいはい、さんから応接だった課題はクリアしといっていいんじゃないでしょうかね。はいはい、なか確実にクる<笑><笑>俺はい 秒秒数何だったんですいや本当に皆さん頑張ったなと。 だ滝沢 さ, さんとのオッケーでは欠席だったのに、一番最ろ時間で大役を背負わされて、<笑><笑>まあ休んだころこそ、そうそうまあ、早く済んだけど、はい、仕事、仕事、激励したら、本当は、たまってて、か<笑>はい、ということで本日は、ね、渋谷の罰ゲーム、超歌の会でした。